元々からして、ただの茶番だったとしか思えないんですけどね。どうも、政治いろいろの学部です。北朝鮮の核施設再稼働に関して、韓国側の反応を伝えるニュースです。連合ニュースの記事を引用します。韓国外交部のチェ・ジョンゴン第一次官は7日、 国会外交統一委員会の全体会議で北朝鮮がニョンビョンの核施設を再稼働しても南北合意違反ではないとの見解を示した。ニョンビョンの核施設再稼働が事実なら、南北首脳が署名した2018年4月のパンムンジョム宣言と同9月の平壌共同宣言の趣旨に反すると見ているかという野党議員からの質問に対し、チェ氏は そうではないと思うと答えた。両宣言の合意内容のうち、北朝鮮が取った目に見える措置は今も進められているとし、核実験場やミサイル実験場の廃棄を例に挙げた。また、北朝鮮が、ニョンビョン核施設の原子炉を再稼働させた兆候があるとする国際原子力機関 IAEA の報告書について、内容が正しいか否かについては述べないとした上で、 北の主要核施設は、韓米資産を通じて常時監視されていると強調した。とのことです。おためごがしとはまさにこのことですね。北の主要施設は、韓米資産を通じて常時監視されていると強調したとのことですが、韓国側の資産はもはやザル化としているのは火を見るよりも明らかでしょう。韓国という国を見ていると、これまでは北朝鮮に対する対応も、 各省庁で微妙に食い違っているように見えていました。朝鮮半島統一、しかも平和利に統一することを目標としている統一部は、北朝鮮に対して徹頭徹尾対応政策を貫いているように見えます。外交部もこれに続き、どちらかというと北朝鮮融和を掲げているように思えます。反対に国防部はどちらかといえば、新米の気質を持っているようにも思えます。 先日の米韓軍事演習を予定通り実施したことからもそう見えています。北朝鮮は当然のことながらこの米韓軍事演習に猛反発。キム・ヨジョン氏が必ず代償を支払うことになるといつものように噛みついています。韓国内でも実施か見送りかで国論が二分されたとも言われていますね。国防部からしてみれば北朝鮮の後ろに中国という 絶対的な恐怖がいる以上、アメリカと手を切れるわけがないと思うのは当然です。軍人というのは、どの国でもリアリストたるべきであり、イデオロギーを抜きにしてものすごく現実的に考えれば、この考えは決して間違いではありません。対応政策を続けようとしている統一部、リアリストたらんとしている国防部、その真ん中で、定見なくコウモリのように揺れ動いているのが外交部、 という構図になっているようにも見える、そういった意味においては、外交部こそが最も韓国らしい象徴と言っていいかもしれません。今回のこのチェ・ジョンゴン第一時間のコメントも、コウモリ外交の賜物と言っていいものではないでしょうか。まさに玉虫色のコメントというべきもので、これ以上情けないコメントもなかなか見られません。記事中で触れられているパンムンジョム宣言を見てみると、 まずその冒頭に、朝鮮半島の完全な非核化を南北の共同目標とし、積極的に努力することとあります。北朝鮮の核施設再稼働は明らかにこの一説に反しています。これを違反ではないとは、おためごかし以外の言葉が見つかりません。もっとも、パンムンジョム宣言には、首脳会談、ホットラインの定例化、南北共同連絡事務所を 北朝鮮のケソンに設置などの項目があり、続く平壌共同宣言では、南と北は今回の平壌首脳会談を契機に締結したファンムンジョム宣言軍事分野履行合意書を平壌共同宣言の付随合意書として採択し、これを徹底して遵守し誠実に履行し、朝鮮半島を恒久的な平和地帯とするための実践的措置を積極的に 講じていくことにしたという一文があります。そもそも核施設再稼働云々にかかわらず、すでにパンムンジョム宣言も、ピョンヤン共同宣言も、有名無実、嘘の塊化しており、今更合意反もクソもないという見方もありますが、こうやって見てみると、徹底して遵守、誠実に履行という言葉が、朝鮮半島の住民には最も似つかわしくない言葉であることがよくわかります。 同じ民族同士、しかも当人同士が、分断国家の悲哀と声高らかに自慢している人々同士をして、このありさまなのです。他の国との条約や国際法を守れるわけがないのです。韓国は、歪んだ儒教に支配された国であり、歪んだ徳治主義に支配された国であるとはよく言われていることです。徳があることが絶対正義であるという考えから、自分が約束を守れないのは、 いかんともしがたい理由があるからだという理由に至るとも言われていますね。自分が間違っていたと認めると、それは自分には徳がない、道徳的に間違っていることを認めてしまうからです。そして道徳的に誤りがない、徳がある自分が守れないのだと言っているにもかかわらず、相手がこれを非難すると、今度は相手に徳がないと責め立てるというわけです。 一度約束したものでも、後々自分にとって不利になるものが見つかれば、約束を破るのは致し方ないのだと言い出し、それを相手が非難すれば、得のない奴だと非難する。そのくせ、相手が同じことをすると、今度はルールを守れないとは、なんと得のない奴だと非難する。これが韓国人の基本的な人格であり、この考えが正しいと信じて疑わないので、結果的に一切の自覚なく、 約束や契約を次々と破り続けるのです。一切自覚がないので、周りから約束破りの常習犯、まともに話ができないと言われても、その意味すら理解できません。その結果として生まれてくるのが、いつもの上等区である、後頭部を殴られたです。これが韓国人の基本的人格であり、そして同じ民族である以上、 北朝鮮人も似たり寄ったりであることはほぼ間違いありません。その代表であるムン・ジェインとキム・ジョンウンの二人が徹底して遵守、誠実に履行などと言っているわけです。世界最悪の茶番と言っても言い過ぎではないと思います。儒教の祖、孔子は中国春秋戦国時代の人ですから、今から約2500年ほど前の人物です。2500年もの間語り継がれてきたこともあって、 その教えには一定の理があります。仁義、礼、智信という五条を大切にするなどは現代でも通じる話かもしれません。まさか2500年後という遠い未来にここまで教えを歪曲して悪用する民族が存在しているとは、さすがの講師も思いつかなかったでしょうね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。